うんやっぱりここにします。ここのエリアにテント立ちます。え、虫来るの。 全然やらなかったやっぱり山行かないとダメだただいま青森足のマウス意外と使えますね いやま、だ電気でバッテリーの充電をしながら洗濯を待ってます近くのコインランドリーで洗濯します家がないと大変だね勉強だ青森に帰ってきたら。 もちろん箱を出さに行きま酸ヶユのキャンプ場に泊まる予定ですさっき電話したら秋があるという話を聞いてテントを張ってから頂上まで行けるかな酸ヶユの水必要だうわ冷たい。 どうやら水はこの石の中で出くるということうわわ美しく見える箱田さんとりあえずキャンプへ行ってみようあともう一つですね入り口にあのロープ張っちゃうんですよ ですね、日も引っ掛けるだけなんでもし夜に掛けることあったら外してまた元に戻してもらえれば大丈夫です、はいはい、さあどこがいいか見てみようなんとかできたうんいいんじゃない そしてってる間に充電今のところは87パージャッカリーの空パネル今夜のネットフリックス楽しみだ箱田さんに来ていますスカイの後ろから大岳まで登りたいと思いますそして登ってる間にオリンピック期間の思い出を皆さんに伝えたいと思いますよかったら一緒に来てください行きましょう ああ涼しいオリンピック行く前から3年ぐらいかけていろんなセミナーとして特許それから仙台に行っていろんな勉強会に参加してこのオリンピックに行くことができました疲れた今39歳その前のオリンピックは1964年今2021年次のオリンピックまで僕が生きてるかどうか分からないので喜んで参加しました 昨年世界中にコロナが広がった時は大会を楽しみにしていた方達と一緒に僕もがっかりして開催を楽しみにしてました2020年ずっと青森にいる間に大好きな青森のいろんなところにいておおこんにちはその中の一つは大島でしたそこの美しさに引っ張られて皆さんと一緒にち ょ, ちょっと掃除をしました とにかく2021年にオリンピックが開催しますということが分かったときは喜んでシフトを受け入れましたそのシフトは鹿島スタジアム茨城にある鹿島スタジアムそれから札幌ドームですオリンピックは観客なしで行うことも聞いて7月の21日に東京へ出発しました 行く前に妻に言われました2杯もし行くなら帰ってくるときは家には入れないよそこがスタートでした今日は7月31日です札幌から帰ってきて思い出いっぱい集まった1週間ぐらい皆さんに伝えたいと思います1日目は車で茨城の鹿島スタジアムの近くのホテルまで出発しました長い旅で車の中でラジオ聞いたり 友達や家族とビデオ電話をしたりそしてその日のピークは晩御飯のところでした晩御飯食べたレストランの店員さんは帰りに感謝の気持ちを見せたくてお辞儀が90度ぐらいになりましたす、はいませんありがうございましたごちそでしたありがとうございます気をつけてお帰りくださいおめでとうございますおりがとうございますありがうございますその日は 長い旅よりも暑さのことを思うよりも、まあ、新しい景色を見るよりもその方の挨拶を忘れられないですねキノコだ2日目の東京オリンピックの旅は暑かったです朝早く起きて着替え行ってから周りの田んぼに走りに行きました田んぼはきれいだったんだけどはっきり言って青森の空気が恋しくなりました その朝はいろいろ準備して着替えてオリンピックスタジアム鹿島の方に向かいましたスタジアムの中にはカメラ一応持っていきましたが撮影禁止となっていたので好きなようにビデオとかは撮れることができなかったんですその代わりにその場であった素敵な方々にいろいろお世話になって一緒に楽しい思い出を作りました、まあここの ボランティアのオリンピックの活動は何があったかというと鹿島スタジアムにサッカーの試合があって試合が終わるたびに私たちのグループ9人ぐらい英語とか日本語とかスペイン語韓国語ルーマニア語できる方たちがミックストゾーンっていう場所まで行ってそこでメディアの方たち特に記者の方たちと選 手, 選手たちの間に入って必要な通訳をやってました。 観客はスタジアムにはいなかったんだけどいろんな方たちとすれ違う場面があるので念のためマスクを3つをつけることになりました東京オリンピックのマスクと白いマスク普通のマスクとそれからフェイスシールドをつけて通訳やりましたなかなか大変なことなんだけどなぜか声がたまに取らないしにぎやかだしいつもより大きな声で話てないといけないし いろいろあったけど今は無事函館山をの登りますまだ帰れないけどね今日から2週間キャンプをしますあちこちのキャンプを体験します鹿島にいた日はルマニアの選手たちも試合あってそしてなんと勝ちましたオンゴールだったみたいんだけどけど勝ちましたいろんな意味でいい一日になりましたボランティアのつくの 活動もできてルーマニアの選手たちも買っていろいろ新しい経験もあって素晴らしい方たちにもあってなんといい一日だったんです夜11時半に渡たったきはもうぐったぐただったんだけどホテルに帰ってゆっくり寝ることができました3日目と4日目は青森に住んでいた家族と茨城県の北にあるキャンプ場に逆走行く約束をしました僕とと夫婦2人と めんこちゃんたち3人と一緒にそのキャンプに2日間泊まりましたキャンプに詳しくない僕には経験がある方達と一緒にいて本当に助かりました鹿島と比べて気温が低くて夜中はぐっすり寝ました 昼晩は暑かったので、いろんなことをやりました。川行ったり釣り行ったり近くの滝それから観光地の場所に行って美味しいご飯食べて美味しいご飯作っていやとにかく楽しかった2日間です難難ししいいかか<笑>大会は渡るのか 暑<笑>いですね。ハ日目の鹿島も暑かったんです。素敵な家族と別れて、ね、次回いつ会ハハハハかハハハハハ さあちょっと寂しいけどまたいつか会えることを楽しみにしてますその後鹿島に行きましたもちろん2日目の鹿島も撮影することはできなかったんだけど鹿島スタジアムに向かってますそしてなぜか車の GPS のエリアはここから広くなってます着いたこのの旅5日目は 鹿島スタジアムに戻ってその日もビデオの撮影はできなかったんだけど写真が撮れる場所で思い出を集めましたそのヒールマニアのチームも試合やって確か韓国と試合やって負けたんだけどボランティア関係で記者会見のところとかメディアミックゾーンのところとかドーピングゾーンとかいろんなところに参加できました疲れたな今日は もうちょっとして登って戻ろうかなスカイ温泉に入りたい1回休憩しますこの旅の6日目の朝はオンラインでレッスンが終わってその後準備して青森に戻りました長い旅の中間郡山辺りで後ろからウン、うん、止まってください警察の車でした1週間前に ゴールド免許を手に入れることができました人生初のゴールド免許8 0キロのところ僕は1 0 4キロで走ってまて た, みたいです高速で8 0キロ走ることはあまりないですね高速っていいますよね晴れてる日にとにかく2ポイント取られてそれから罰金1万5000円よい 1キロ後出口があって普通のスピードでまた走ることができましたなんとその1キロで捕まったんですよね何かの意味がありますねそれはミハイ気をつけてっていう意味でしょその夜は無事に青森に帰ってくることができておお当たり一番3400円 プラス1万千円の罰金いい旅になりましたね大当たりだそしてホテルでゆっくりお風呂入ってぐっすり寝ました次回は札幌の旅についてそれから札幌ドームでのオリンピックの思い出も伝えたいと思います もうちょっと上がったら戻ってスカイに入ります。それではまた後で。